じゃん、うん、<笑>どうなったのああ壊<笑>しちゃったえ落としちゃった落としたのうんまあ割れちゃったのうんまあまあしょうがないじゃんうん、ライオンキング大事にしてたやつ 割れちゃうな<笑>しかもこれあれだなプレゼントで、うん、誕生日の時にもらったやつまあでもしょうがないよおとりちゃんと整理してただけなのにうん終了うーんだって整理する人が普段いないから<笑>整理しないきゃいけなくって誰も整理してくれないから俺がいつもその係になんなきゃいけないのに<笑>段から整理されてたらこんな風になってもらったかもしれないし 今回ちゃんが整理しただけでいつもはしょうちゃんだけじゃないでしょ俺もやってるでしょ何<笑><笑><に>よお腹かすいたなんか作る、うん、ごめんなさい大丈夫大丈夫そんな気にしないで。 だってほら中のさ CD は割れてないでしょケースだけでしょだったら全然大丈夫だよほな気にしないなうんよしじゃあちょっと待っててはいひ ょ, うにょう。結構大事にしてたんだけどなー<笑>何作るの<笑>パスタパスター玉ねぎ入れようかなうんおなかすいたおなかすいたうん パン、パンがよ、パンが呼んでる気がする。パンが。温めた温かいパンが呼んでる気がするの。わがまま。<笑><笑>お<い><笑>さっきのいじけ飯はどこに行った。さ<笑><ん><笑>ては、賛成してないな。 いい匂いよ。いい匂い。いい匂い。ありがとう。うん、はい、食べてて先に。はい。ええええ。何？えー、えー。えー、お, おしゃれ。じゃーん。<笑>おしゃれだ。 ね、うん、食べていただきますどうお い, おいしいおいしいうん、よかった元気出たまあ、ですね<笑>うん、うんカブおいうん、あんとかさうんうんとかすんとかやってうん、いいやもっと近く来て、うん、はい、すん <笑> あ, ん, あんって言わなきゃダメはいスーンって言ってスーンあー ん, あん美味いおいしい、うん、だって形あるものは い, いつか壊れるって言うじゃんたくさん食べてよ、うん、おいしいうん 美味しいうんこっち向いた CD よりしょっちゃんの方が大事だよ<笑><笑>終了はい というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思いまーす。まぁ、あ、翔ちゃんにね、CD は。まぁ、あ、ケースはね、うん、割られたというか、うんうん、割れてしまったけれども、うん、気にしないね。そんなんで別に何も言い。はい。<笑><笑>はい、というわけで、はいはい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお 願, お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトクもお 願, お願いします。ではま た, ーまたー